新型シビック EX こちらの方のお車をお借りしています今日は高速道路での走りのインプレッションをいたしますシビックといえばホンダのスポーツの象徴と言える車なわけなんですけれども、まあ、こちらタイプの、ね、シビック出てきましたので高速道路でどういった走り味になったのかということを 伝えいたしますでまずこの車乗ってみて感じたのは先ほどコーナー区間差し掛かりましたけれども車がノーズの入りが非常にね気持ちよくなっていますあたかも FR かのような自分の運転が上手くなったのかのような感覚でノーズを抜いてくれる 感覚、これはアジャイルハンドリングアシストによる影響なんですけれども今の車は電子制御しかもブレーキの配分で車体の挙動の姿勢制御というものが自由自在に今できるようになっているのでこういった走りの点で気持ちよくできるというところも非常に優れたポイントになっています。ままずそそこががすごく気持ちよいいなと思いましたそれによって車の軽さが しっかりと出ていますでこの車1350とか70とかそのぐらいの車重なので、まあ、今々の車からするとかなり軽い方なんですけれど車としてはものすごく軽さが、ね、出ていてホンダスポーツのキビキビとしたシビックの走り味がしっかりと出ていますものすごい大パワーというわけではないんですけれども俊敏で軽快な走り軽い走り アシックの伝統的な走りの特徴になっているわけなんですけれどそこがしっかりと歴代の走りをしっかりと反映しているそういった車に仕上がっているなということをねまず感じましたでこういった高速道路まっすぐ走ることが中心ではあるんですけれども空力なんかもしっかりしていてもうあたかも空気の渦というものを破いて走るような。 ぐらいの走りの安定感っていうのがしっかりりとありますね特に空力なんて関係ねえよっていうような、どんな空気が入ってようが、今、ちょうど台風一過で、風が強いんですけれども、そんなの関係ねえよって思わせてくれるような、そういった身のこなしの軽い走りをしてくれる、すごい軽快で車が軽くて楽しい、ホンダらしい。 スポーツの走りをしてくれる車なんだなということを感じましたでステアリングのこの操作感非常に重要で以前も M2 の CS のしていただいたんですけど BMW も非常にステアリングの操作感にはこだわっていてピシッとまっすぐ定まっていてなおかつ滑らかさというのが特徴だったんですけれどもこの車も。 しっかりと eps もう今の車電動パースなので、ステアリングのフィーリングの味付けというのも自在になってきてるんですけれど、これは通常のノーマルの状態ですと。少し軽めな感じがあります。まあ、センターが少し幅が広くなってるような感じ。ここがセンターだよ。ってピシッと定まってる感じではないんですけれど、まあ、かなりセンターの幅が。 あある感じがありますねそのぐらい少しノーマルの状態ですと軽い感じというものが少ししますですけど先ほども試してたんですけどもスポーツモード今ノーマル出してるんですけどスポーツにすると少し操作感が変わりますかなりピシッとした感じでセンターの幅が狭まってここがセンターだよピシッとした感覚というのがしっかりと出ますし もう一つは車速によってもステアリング の, このフィーリングっていうのが変わってくるかなり重めになってきますやはりだから車速がある程度乗ってきたところでピシッとダイレクト感が出てきて車の修練性っていうのもしっかりと出てくるので走りの気持ちよさ車速が上が っ, 上がる上がっていくたびに車の気持ちよさっていうものはしっかりと出てくるそういった走りをしてくれる。 全くステアリングのフィーリングに関しても任意で調整ができるわけではないんですけれども車速であるとかこういったスポーツモードによって切り替えによってこのステアリングのフィーリングというのも少し変わっ て, る変わってきてるんではないかなと思います明らかに重さが少し違います特に運転支援のガイ逸脱を入れてるわけではないんですけれどもそれでもステアリングの フィーリングのみっていうのはだいぶ変わってきますねもう一つはエンジンが同じ L15C のエンジンなんですけれどすごくピックアップが良くなったような気がしますパッとこうアクセル踏んだ時にパッと立ち上がっていくこのね気持ちよさ俊敏さ、まあ、シビックのスポーツ性を象徴する醍醐味かなと思うんですけれど エンジンがまた大きな主役に戻りつつある FK7 って少しエンジン自体の主役感っていうのがちょっと乏しい印象っていうのが僕の中ではちょっとあったんですよね、うん、L15C で、まあ、ステンパーゴンも同じ VTEC ターボのエンジンだったんですけどそれがシビックに乗ってこれだけパワーが出てこれだけスムーズな走りをするんだっていうんですごくびっくりしたエンジンだったんですけれども少し。 のエンジンジとねもちろんそうなんですけどちょっと物足りなさみたいなのがあったんですけどすごくこれ今 CVT なんですけれど も, もうマニュアル以上にアクセルとのダイレクト感っていうのがしっかりと伝わりますね。 すごく車が絶対的なパワーがあるわけじゃ な, な, ないんだけどもすごく低中速領域でのピックアップの良さっていうものがものすごくね歯切れが良いなんかこう切れやすいこ刃物の刃物に乗ってるかな、ね、は<笑>そんな感じ印象をものすごく受けますちょっとアクセルをパッとこうちょっと足しただけでスッと車がね 進んでくれるのでハイブリッドのモーターでアシストしてるんじゃないかってぐらい滑らかにスッと車がね前向いてくれるのですごく、ね、気持ちいいですよ、ね、だからそこも車の軽さがしっかりと出てるポイントになってくるのかなって思いますねそれから足回りなんですけど足は一般道ってなると少し硬さを感じるかもしれないです、ね バネ自体が硬いわけじゃなくて、減衰がかなり引き締まってる感覚があって、まあ、僕はもうスポーツカーのテイストをしっかりと持っていて、まあ、このぐらいの硬さが一番理想的だなって、私自身は思っていたりするんですが、それなりの、普トのシビックの EX と言っていても、まあ、それなりの硬さ、スポーツセダンに合った。 硬さっていうのを、ね、しっかりと持っていて、まあ、乗ってる自分も、ね非常にね、気持ちいいです、このぐらいの硬さでいいかなと海外だと、ね、RS とかっていう名前でも、ね、売られているぐらいなので、まあ、RS ぐらいタイプるまではいかないけども、まあ、RS という位置づけになってくるかなと思うんですけどもっとそれにね、うん、テキだった史っにで昔の従来のホンダ車の乗り味みたいに突き上げ感が特にあるわけでもなくてしっかりとストロークしてくれるしでかつ、 シビック昔からの伝統をくっついていてリアのサスペンション、まあ、ジリン球式のサスペンションですけれどもしっかりと仕事をしていてリアがしっかりとこうへばりついていくのでスタビリティの高さもあるしフロントの接地感もしっかりとあるしノーマルの状態でねこれだけのフロントの接地感が高まったっていうのもこれも大きな進化ですね。昔のホンダ車って今一つ接地感 やっぱりマツダのロードスターとかと比べるとね少しこう設置感の高さ設置性と設置性を感じにくい車だったっていうのは、まあ、正直あったところですですけど今はもうマツダのロードスターと変わらないようなフロントとリアのタイヤ の, の設置性設置感というものがしっかりと、ね、走っていて手の内化できて分かる車になっている。 でまあ、そこもねやっぱりファンプードライブという意味においては非常にねいい仕上がりになっているということですねだから車はドライブしていて乗りやすくて安心感が高くてでシビックとしての俊敏さ軽さ軽快さホンダのスポーツを象徴するシビックの良さというものがよりそう 具現 化, 化できた車が今回のこのシビリクの EX なのではないかな と, ということを今回私自身感じました。このブレーキなんかもねすごくいいですね前だけ聞いて後ろが効かないって感じじゃなくてしっかりと前と後ろのブレーキバランスなんかも良くてグッとブレーキした時に正当した時に路面に 車をを押押しし付付けけるるタイヤを押し付けてくれるそういった安定感制動した時の安定性というのも抜群な仕上がりになっているこれはね先代の FK7 とはもう全くね違う大きな進化を果たした LF1 になっているということを今回感じましたはいってことで今回はホンダのシビック EX こちらの方の 高速道路での走りのインプレッションをお伝えいたしました今回もこの動画を通じましてお付き合いのほどありがとうございました興味がある方はチャンネル登録をいただけますと幸いに思います失礼をいたします